you、uh -huh. さあ、大きな拍手をくださいました皆様方に心を込めて、大きく、いありがとうございました。